皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年8月18日、今日の日替わり討伐は、メギストリスで不ゴンを配布していた人からもらってきました。でも、実際に受注したのは、死神の騎士でした。今日ボスの4万ポイントより大きかったので、仕方ないですね。ちなみに、今日から天性モンスターフィーバーが始まっていますが、死神の騎士はフィーバーの対象モンスターではありません。 いい機会なので、今まで実装された天性モンスターのうち、まだ倒していないモンスターがいないかチェックしました。ありました。バージョン 6.0 で追加された、お化けキャンドルの天性モンスターがまだでした。やはり定期的にチェックしないと、どうしても見落としが生じますね。そんなわけで、クオンの森にやってきたわけですが、ベル知ってるかお化けキャンドルは夜にしか出ない。 時間限定モンスターのほとんどがバージョン2までのマップにしかいないのでそういうのをこってり忘れてしまっていましたというか何で魔界や天聖郷にはそういう時間限定モンスターがいないんでしょうかね他の日課をやりながら夜になるのをお待ち再度久遠の森にやってきました今回は奇跡のプチプチ香水1個で足りましたこれが私が見落としていた溶岩当地です